平成19年5月13日阿蘇観光牧場飛行場で第7回大阿蘇ラジコン航空ショーが開催されました当日は天候にも恵まれ午前9時から開幕県内外からたくさんの観客が訪れましたフライトショーは大型ガソリン機によるアクロバット飛行やタービンジェット機の飛行などいろいろなラジコンたちが阿蘇の大皿を舞い 午後1時過ぎ八女市の長石昭夫さんが操縦する日本一大きなラジコンフライベイビーの登場見事なフライトを見せてくれました会場には佐藤麻生市長も訪れ歓迎の挨拶をしました その後も航空ショーは午後4時まであり訪れた観客たちの中には盛んにカメラのシャッターを切る人もいたりと大草原の航空ショーに見入っていました。